おはようございますラスカラでございます本日はですねうどんうどんでございますなんかね今はもう無性にうどんが食べたくてネットで調べてたらね丸山製麺さんってところが鴨汁漬けうどんをね販売しているのを発見いたしまして今回はね10食ほど購入させていただきました今日はねこの10食めっちゃめちゃ楽しみにしてたので一気に作って食べていこうと思います まずは湯煎用のねずんどうちゃんにお湯を入れていきますよいしょおもてはいっとじゃあこっちは麺用によしこちらのねちっちゃいずんどうの方にスープ用のお湯を沸かしていきますよいしょ、はい、そしたらスープの方も湯煎と。 またトッピング取れてなかったよ。<笑>悲しい。今日もね、トッピングはネギだけなんですけど、まあこっちの白い部分とビオの部分の2種類だけ。こんな感じでトッピングのネギは OK でございます。はい、そしたらお湯はいい感じになってきたので、麺を投入していきたいと思うんですけれども、麺はね、こんな感じ。自家製麺なのかな めっちゃうまそうで、生麺の冷凍タイプなんですけれども茹で時間がね5分半から6分ってことですはい、はいい玉め と, ということで5分半スタート、うん、なかなか今日も多いでございます<笑>見えるかなこれうどんなんですけど白っぽくなくてねこうちょっと多分全粒粉が入ってる茶色っぽい麺ですね、はい、よいしょ オッケーでございますと。麺を締めるよーと。はい、用意した氷瓶と、はい。よく麺を締めてね、ぬ め, めりを取っていきます。はい。はい。はい、よいし。麺はオッケーじゃあ、盛り付けですね。 まず、つけ汁の方うおーうまっそううまっそういやめっちゃいい香りする一旦この鴨をね取り出しましてよいしょよいしょよいしょ よしでここにネギをで色づけに緑といいんじゃないでしょうかここにうどんちゃんですねうどんちゃんでしょはいはいはいおいいんでないこれ<笑>でカモを添えてあげてこれてっぺんにネギを で、最後にバラバラっとはいってことで今こんな感じでね鴨汁漬けうどん完成いたしました向こうの部屋で早速食べていきますはいということで今完成してこちらの部屋に移ってまいりましためっちゃうまそう<笑>もうね漬け汁もねすごい匂いするのあお腹すいたもう我慢できないんでね早速食べていきます いただきますちょっとねまずはうどんだけで、うん、甘っうめうん うどんのね香りもそうなんだけど何よりね甘さがすごいこんないとね塩味がついてるんでよりね甘さが引き立ってめちゃめちゃ美味しいよいしょちょっとこれつけようよいしょよくしゃ<笑>うん 私がめちゃめちゃ効いてるうーめえ、うんうん、いいねやっぱかもうまいわこちらがね 鴨汁に入っていいる鴨肉でございますうん、うん、このメニューね表記ではスープを温めるのが10分なんですけど今回はねかなり長めに温めたんですよなのでちょっと鴨からね脂が出ててパサついてはいるんですけどその分ねうまみがスープに移っててこれはうまい 今回ね10人前頼んだんですけど20人前いけるうんうん今日ちょっと早めにこちらを<笑>この後ねまた今日も用事があるのでノンアルなんですけど早速飲んじゃいますうん よいしょよいしょ入ったあ、うまちょっとね、長めにこのつけ汁に浸して 麺がね、温まるとより香りが来たってまたうまい。 うーんうん、最高にうまいねやっぱりね普段家で食べるようなもちろん乾麺も美味しいんですけどこういったね生麺食べるとやっぱね一味も二味も違うよねうまいうん 改めて再確認するんですけど僕ねうどん好きですわ<笑>めっちゃ美味しい<笑>うんああ<笑><笑>まい<笑>そろそろ味変に一味ちちんを投入していきます うどんと言ったらね。これ味変は欠かせませんよね。 うん、うん、これはもう今日ご機嫌ですわ<笑>一日ハッピー もうないわもうないわえっ、ー、悲しいはい今ねこの麺皿の方は全て空になりましたあもう終わっちゃう悲しいうん とということで、本日のねうどんの方はすべて完食でございますごちそうさまでしたということでね本日のこちら鴨汁漬うどん、めちゃめちちゃゃ美味しかったこのね漬け汁が美味しいのはもちろんなんですけど麺の方がね僕は個人的にめちゃめちゃ好みでした、まあ、今回はね締めたタイプだったんですけどこれのねあったかいおうどん食べたいなってもう切に思いました で、今回いただいたメニューね、丸山製麺っていう製麺所さんと、錦糸にあるシャーリさんってお店とのコラボのメニューみたいなので、お店にも行きたいなと思いましたし、この、ね、製麺所のところのメニューもね、また改めて買って、こちらの動画で紹介できたらなと思っております。はい。